会津の、えー、武, 士道武士道魂を見られるのかなと思いますのでぜひ、えー、お城の方へ来ていただければと思いますよろしくお願いしますそれでは精一杯演舞させていただきます。恐縮正面に 愛覚まし心処<音声>この木を胸に愛事を守れ 姿形が変われと150の年月に今も変わらぬ会津の心今その心で何を思い何を願磐梯山の麓で戦った東だこ小さな体で負けるものかと勝ち取った勝利忘れるなその心忘れるなあの日の 正面のお客様に感謝えい、ありがとうございましたど う, もありがとうごの皆さんでした。